まさかここまで追い詰められているとは思いませんでした。どうも、政治いろいろの学部です。左派べったりのムンジェイン政権となり、国民の貧困がより一層深刻化したとも言われる韓国ですが、国民の窮状はちょっとしたアンケートにも現れているようです。 気になる調査結果が見つかりましたのでご紹介いたします。2021年11月22日付、中央日報からの引用です。家族、物質の豊かさ、職業、社会、信仰、友人、健康、信仰、生活を意味のあるものにする要素は何か 韓国人は物質的な豊かさを最も多く選んだという世論調査結果が出た。調査対象の17カ国のうち、物質的な豊かさが最初の10位に選ばれた国は韓国が唯一だった。アメリカの世論調査会社、ピューリサーチセンターが韓国、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデン、フランス、 ギリシャ、ドイツ、カナダ、シンガポール、イタリア、オランダ、ベルギー、日本、イギリス、アメリカ、スペイン、台湾など、先進国17カ国を対象に調査を実施し、18日にその結果を発表した。調査に参加した人員は成人1万9000人。 結果を見ると、17カ国のうち14カ国は、生活を意味あるものにする要素のうち、家族が最も重要な価値に選ばれた。オーストラリア、ニュージーランド、フランス、ドイツ、日本、イギリス、アメリカなどが家族を最初に選んだ。家族が1位でない国は、韓国、スペイン、 台湾の三カ国。スペインは健康を。台湾は社会を選択した。センター側は、生活に意味を持たせる要素のうち一つが圧倒的に優勢だという事実が明らかになったとし、調査対象17カ国のうち14カ国で家族を最も多く選んだと明らかにした。韓国人が 物質の豊かさ 19% に続いて重要な価値に選んだ要素は健康 17% だ。14カ国で1番目に選ばれた家族は3番目 16% だった。調査対象国では家族について社会、自由が多く選ばれた。とのことでいかがでしょうか。この種のアンケートは 国民性やその国の置かれた現状を詳しく知る上で非常に有用であり、こまめにチェックする必要があります。さて、今回は生活をどのように捉えるかという趣旨のアンケートだったわけですが、韓国に限ってみてもなかなか面白い結果が見えてきたようです。アンケートではオブラートに包んだ言葉で表現されていますが、 物質的な豊かさというのは平たく言えば物やお金のこと。貧困が進む韓国の国民にとってはお金のウェイトの方がより大きいのかもしれません。二番目に多かったのが健康というのもアンケート結果として示唆的ではあります。ざっくりまとめると。まあ、お金があって体も健康なら人生言うことないよね。 ということで、当たり前といえば当たり前なのですが、韓国国民が置かれている現状を考え合わせると、単なる気軽なアンケート結果としては受け取れない部分があるのです。今、ムンジェインは韓国国内で史上最悪の大統領とまで言われています。韓国の大統領が悪評まみれなのは今に始まったことではありませんが、 国内外からここまで叩かれまくっている大統領となるとちょっとレベルが違います。ムンジェインの猛烈なバッシングの背景には経済面での失策があります。不動産バブルを沈めると言って反対に不動産価格を高騰させてみたり、雇用を喪失すると言っては反対に若者が働けない状況を作ってみたり、とにかく ムンジェインの政策は、やることなすことすべてちぐはぐで、何一つ国民のニーズを満たしてはいないのです。これでは、ムンジェインが韓国を貧民の国にしたと言われても仕方ありませんよね。まあ、ムンジェイン自身にその自覚が全くないところが大問題なのですが、毎日の貧しさを 政府や大統領のせいにしている韓国国民ですが、国民の方にも責任が全くないわけではありません。先日公表された家計に関する統計では、GDP 比に占める家計債務において韓国が世界一位になっており、韓国が世界に類を見ない借金大国である現状が改めて浮き彫りになりました。家計債務の多くは、 個人によるクレジットカード利用残高であり、利息の支払いだけで所得の3割以上を占めている家庭も珍しくはありません。もちろん国民がクレジットカードに頼ってしまうのはリーダーであるムンジェインの責任なのですが、反面、物が欲しいという衝動を抑えきれない国民の方にも原因の一端があると言えるのではないでしょうか。特に 若者の間でクレジットカードの過剰利用が問題となっており、高価なブランド品を収入もないのにどんどん買いあさり、最終的に破産してしまうケースが後を絶ちません。最近では、サブスクを興味本位でいくつも契約しているうちに、毎月の支払いが追いつかなくなり、解約手順もわからないまま借金だけがかさんでしまう。 という新しいパターンも増えているようです。もちろん、本当の意味で生活苦に陥り、クレジットカードに頼らざるを得ない家庭も多いと思いますが、そうとも言い切れない破産理由が少なからず含まれていることを考えると、他人事ながら、どうにかならないのかなと思わざるを得ません。さて、気になるのは、ここまで貧しくなってしまった韓国に、 この先希望はあるのかということです。大統領が変われば国も変わると期待する声も韓国では根強いようですが、主要候補の政策だけを見ても手放しで楽観視できるような状況ではないことが伺えます。野党のユン・ソン・ヨル氏は雇用喪失を主要政策に掲げ、特に若者の就職を公的に支援することで、 経済を底上げすすると公言しています一方、与党から立候補したイ・ジェミョン氏は、左派ポピュリストの代表格と言われているだけあって、大胆なばらまき政策を打ち出していましたが、目玉の一つだった現金給付政策は、政府、野党からの強い反発によってあっさりと撤回しています。弱者に寄り添う政治を歌っていますが、 韓国のポピュリストは、所詮ただの風見鶏ですから、人気が出ない、票が取れないとなれば、あっけなく政策を転換することも考えられます。イ・ジェミョン氏には、なりふり構わず、当選のために頑張ってもらいたいものです。第三勢力と言われるアン・チョルス氏も、結局は、気上の理想論を掲げているだけで、肝心の政治経験では、素人ですから、